「ノン・ビジュア p サポート」皆さんこんにちは NV サポートのミそノです今回は NVDA 実践講座 第13回となります第13回ではウェブコンテンツを閲覧するときの NVDA のコマンドについてご紹介します前回に引き続き NVDA のウェブコンテンツにおける操作は Firefox や Internet Explorer ーーなど全てのウェブブラウザにおいて共通です 今回も Firefox を使った操作をご紹介していこうと思っていますけどもこれはインターネットエクスプローラーでも同じ操作となります Firefox の基本的な操作については第11回や第12回をまず聞いてくださいこの2回分を前提に第13回も説明させていただきます それではデモンストレーションを行っていきます。まず、Firefox を起動させます。Windows キーを押します。スス。ターートメニュー検索ボックここで Firefox の Fire まで入れたいと思います。F、広告流1とプログラムグルーブオーブン、文字だラーヘルフォックス。I、R、プログラムグルーブオーブン、文字だラーヘルフォックス。E、文字だラーヘルフォックス。 エンターーしますそうすると検索キーワードを入れられるようになっていますが今回は直接アドレスを入力する方法を行います第12回で説明したとおりです Alt キーを押します下矢印キーで url を開くまで移動してエンターキーをします新しい w w c o n t r l tt1-7 ファイルメニュー新しい w i n d o w c t r l p n 7新しいプライートウィンドウ c t r l s h i f t w 7 url を開くドットドットドットコントロール l u n l の 7, の7ナビゲーションツールはツールは url または検索ノを入力しますコンボボックスフローズエデットオートコンプリート空業ここで nvsupport.org と入れます NV サポートオッはい今 NV まで入れたんですけどもこれまでにも何度となく入れているアドレスなので自動的にアドレスが表示されていますこの状態でエンターを押してしまいますモディラフィルフォックススタートページドキュメント使用中エディットボードコンプリート空業フロントページ M ラッシュ NV サポートドキュメントインクアルトプラスシフトプラスリコンテンツに飛ぶタテッセンインクアルトプラスシフトプラス6ナミネーションにドブ はい、ページの読み込みが終わりました前回までの復習となりますが見出しのジャンプ機能は H と Shift の H の組み合わせでした普段はこの見出しジャンプ機能だけで Web の閲覧ができるように思わなくもありません 私の場合は、この見出しジャンプ機能を使いつつ、上下左右矢印キーでほとんど Web コンテンツをナビゲーションしています。反対に言うと、これ以上のコマンドについては、ここまでできている方なら、自分でコマンドリファレンスを参照することもできるのではないかと思っています。ここでは、それ以上に Web を効率的に閲覧できるコマンドについて代表的なものをいくつかご紹介しますコマンドを知るために一旦キーヘルプモードに入ります入力ヘルプ開始ここで例えば L を押すと次のリストへ移動と言いますあと K は ?K、次のリンクへ移動。K、次のリンクへ移動。はい、次のリンクへ移動と言います。あと U はどうでしょう ?U 次、次の未読リンクへ移動。V はいかがでしょうか ?V、次の既読リンクへ移動。次の既読リンクへ移動と言います。ゴルフの G はいかがでしょうか ?B、v, 次の画像へ移動。 次の画像へ移動と言いますこれらのコマンドは見出しジャンプと同じくシフトと組み合わせることによって前の方へ戻るということができるようになっていますそれから NVDA キーを組み合わせながらのコマンドについて少しだけ説明しますまず NVDA キーを押しながら A です NVDA プラス A システムガソリン値を移動しながら点滴ヒットを最後まで読み入れます NVDA プラスでシステムガソリン1を移動しながら編的ヒトを最後まで読み上げますカーソルのある位置から最後までをすべて読み上げるときに使用するコマンドです、えー、今はラップトップ配列になっていますけどもデスクトップ配列の場合には NVDA キーを押しながら下矢印キーとなりますラップトップキー配列とデスクトップキー配列の説明については実践講座第8回で行っていますので そちらを参照してくださいそれから覚えておくと便利なコマンドは NVDA キーを押しながら F7 ですキーヘルプモードでは以下のように説明します NVDA プラス f 7 1ン1 0またはランドバーク一覧表示します NVDA プラス f 7 1ン1 0またはランドバーク一覧表示しますキーヘルプモードを終了します NVDA プラス1入力ヘルプ終了では これらのキーを使って Web のナビゲーションを行っていきますまずはアルファベットの、L、を押します NV サポートのフロントページではどうなっているかを確認してみます1個目のリストはログインというところ1項目だけあるリストとしてログインというところにジャンプします続けて L、を押します今読み上げを中断しましたけどもリスト11項目でセクションの内容を読み上げます続けて L を押すと ビット収納ビット1項目、フォーガードバイプローンド、ファイソン、リンク、このサイトはプローンオープンソース CMS スラッシュ WCM を使って作られました。フッタの情報を読み上げています。LV サポートのサイトがプローンという CMS で作られているため、この情報を読み上げます。もう一度 L を押すとビット収納ビット5項目、サイトマップリンク、サイトマップアルトプラスシットプラス3アクセシビリティリンク、アクセシビリティアルトプラスシットプラスでお問い合わせ。 はい、という、えー、最後の歌の情報もリストで作られていることが分かりリスト5項目と言っていますが、えー、5個の項目で作られたリストであることが分かりますただ今聞いた範囲では5個も項目がなかったように思います、まあ、たまに NVDA ではリストの項目数やリンクなどの 項目数を間違って数えることがありますこの辺は今後の改善に期待したいと思いますえ念のためもう一度 L を押すと次のリストがありませんもうリストはありませんでは今回は Shift と L キーを押してセクションまで戻りたいと思います リスト終了、リスト1項目、フォワード、バックオンリスト終了、リスト11項目、ホーム、記録、リンク、ニュース、リンク、このサイトのニュース、MV、サポートについてはい、ここがリストのところですこの場合だったら本当は見出しジャンプで探した方が分かりやすいかなとは思いますけども今回は練習ということで L キーを使ってたどり着きましたこの状態からリンクをたどっていく場合は前回までの場合はタブキーを押していきました 今回は、先ほどのキーヘルプモードで出てきた K を使ってみます。ニュースリンク、このサイトのニュース。はい、K を押すと、タブキーと同じ動作をするわけです。エ v サポートについて既読リンク、私たちの活動や方針、点観案内などを掲載します。 NVDA、既読リンク無料、オープンソース、発行時の Windows、両スクリーンリーダー NVDA、ビジュアルデスクトップ、アクセス、発行時の両方、実践講座、テンパドンの紹介などを掲載しています。NVDA と読み上げるところまで、K を押していって、たどり着いています。見つかったところで Enter を押してみましょう。 NBDA M NB、サポートドキュメントリンクアルトプラスシフトプラスコンテンツにドるタテ線リンクアルトプラスシフトプラ ス, プラスナビゲーションツに乗こんな感じですねこの K を使うことによってほぼ片手だけでウェブのナビゲーションができるようになるやもしれませんではこの状態から既読リンクへのジャンプ V を使ってみましょうか V を押すと、詳細検索のところに行き、もう一度押すと、V を押していくと、すべて既読リンクというところへ飛んでいきます。この既読リンクとは何かと言いますと、 一回でも開いたことのあるページについて既読すでに読んだという感じですねにジャンプしていきます一方 U を押していくとニュースリンクこのサイトのニュース Android, Inc, Android, n o o ク b a c 関連の TIPS を掲載していますカテスティンク、クバントコーナー、Inc, エヴィサポートのバントがお届けを消するなど、レモキの動画というように 既読ではないリンク、つまりまだ開かれたことのないリンクにジャンプしていきます Q と V の使い分けになりますがある程度ウェブページの予測をつけてナビゲーションをしていくことになってしまいますが一度開いているページは既読リンクなので例えばさっき開いたはずだから既読リンクになっているはずだ とという場合には V で探すとかまだ開いたことがないはずなので未読まだ読んでいないリンクだけを探すということでアルファベットの U を使って探すとかそういうふうに使い分けていくことになるのかなと思いますまあ正しいことは分かりませんけども V の既読リンクについては履歴情報が残っているページに関して既読と読み上げる 既読という形で判定されるのではないかと思います。u と v の使い分けの理解、わかりましたでしょうか？一方で k については未読リンクも既読。リンクも合わせてすべてのリンクをたどっていきます。あとは画像ですね。コントロールキーを押しながらホームキーを押して。 ペーシの先頭へ戻りますこの状態でゴルフの G を押しますはい画像に飛んでいきますはい2つの画像があることが分かります この G の使い分けなんですけども私の経験上ではマウスでクリックするボタンリンクではなく画像だけになっていることが時々ありますそのような場合にはリンクでも探せないし次回以降の実践講座で行うフォームで存在するボタンとしても認識されないことがありますそのような場合には画像 アルファベットの G を使って探していくことになりますまた一般のホームページを見ているとある程度起点となる場所に画像が設定されていることがよくありますそのような意味でも見出しでジャンプできなかった場合などに G が有益に活用できる時がありますでは今回はとりあえず見出しジャンプを使って NVDA 実践講座を見つけますまずはセクションですね見つけたいと思いますはい見出しジャンプで NVDA という項目を見つけたらここから K キーで NVDA 実践講座を見つけます一14項目 NVDA 最新情報ひどくリンク NVDA 実践講座、ひどくリンク、エンターキーを押します。NVDA 実践講座、M ラッシュ、NV サポート、ドキュメント、リンク、Alt、アルト、プラス、シフト、プラス、2コンテンツに飛ぶ、縦線、リンク、Alt、アルト、プラス、シフト、プラス、6ナビゲーションにドブはい、ここから、前回の第12回目の実践講座の内容を開いてみたいと思います。見出しジャンプで、NVDA 実践講座を見つけます。 パーソナルツール見出しレベル5セクション見出しレベル5 NVDA 実践講座見出しレベル1ここから K キーで12回までいきますリスト26項目第1回 NVDA 日本語版のインストールで順記録リンクはい、どんどん押していきますね 第2、第3、第4第、第5、第6、第7、第8、第10回、第10回、番外編、16、第11回、第12回、ウェブ、ページオコミ、ドキドキ、ドミノ、ドーカ、ナテン、ファイヤー、フォックスによる複数ページの切り替え方、ナテン、ユーアーの直接入力の方法、記録、リンク。ここが見つかったら、エンターキーを押します。 第12回ウェブ、レジオリコピード、非同意名義の向こうから、赤点、FIRE、FOX による複数ページの切り替え方、赤点、URL の直接入力の方法、M ラッシュ、LV サポート、ドキュメント、リンク、アルト、プラス、シフト、プラス、リコンテンツによる、縦線、リンク、アルト、プラス、シフト、プラス、ルック、ナビネーションによる。同じく見出しジャンプ、H を使って、第12回の内容までいきます。 パーソナルツール見出しセクション見出し第12回ウェブページ読み込みと非同読みの効果化中点 Firefox による複数ページの切り替え方中点 URL の直接入力の方法を見出しレベル1はいここまできたら下矢印キーで1行ずつ確認していきましょうか Firefox やインターネットエクスプローラーを用いたインターネットブラーザーによって NVDA ではページの読み込みが終わった後に自動的にページの内容を読み上げるように初期設定でなっていますこの読み上げを無効化する方法について説明しますそれから天同じくファイ インターネットエクスプローラーにおいて点複数の米量を切りたり点米時間を切り替えながら操作するための方法について説明しますさらに点直接 URL を入力して米量を開く方法についても説明しますオこの講座の絵コンテというところでリンクを確実にフォーカスするように K キーで合わせますそしたらエンターキーを押します そうすると絵コンテ、まあ、いわゆるシナリオストーリーこの回で私が話している内容の全文が文字で表示されていますこのような時に使えるのが NVDA キーを押しながら A またはデスクトップ配列だったら NVDA キーと下矢印キーとなります 今はラップトップ配列になっていますので NVDA キーと A を押します。 l v d l はベージの読み込みが終わった後に、自動的にページの内容を読み上げるように、初期設定ではなっています。この読み上げを無効化する方法について説明します。それから同じく、エデフォックスや E などのブラウザーにおいて、複数のページを開いたり、ベージュを切り替えながら、操作するための方法についてご紹介します。さらに、直接ホームページのアドレス、いわば URL を入力する際のやり方についてもご紹介します。それでは早速デモンストレーションを行っていきます。l v d a インターネットのホームページの閲覧に、慣れてくるとページの読み込みの時に自動的に、慣れてくることベージュの閲覧に、慣れてくるとページの読み上げが自動的に行われるののでその都度中断することがぶっていました。復習にはなりますが LVDL 読み上げの取ってくることが、 読み上げを中断しました。このように 今、現在カーソルのある位置から最後までの内容を全部読みしてくれます。まあ、新聞サイトの本文だったり、まあ、このような長文をウェブで読む必要があるときには、矢印キーを一個ずつ押すよりも NVDA と A でまとめて読んだ方が楽であろうと思います。今回のコマンドの最後は NVDA キーを押しながら、 F7 です改めてキーヘルプモードで確認してみると入力ヘルプ開始 NVDA プラス F7 見出しテンリンク点またー、ランドマーク一覧表示します NVDA プラス1入力ヘルプ終了と言います見出しやランドマーク、リンクなどを一覧表示するという機能となりますこのページで NVDA キーを押しながら F7 を押します 要素リストダイアログツリービューこのリンクをクリックすると再生が始まります20の20のレベル0そうすると要素リストというダイアログボックスが開きますダイアログボックスなのでここはタブキーで項目を確認することができますタブキーを押しますフ ィ, フィルターと読み上げますタブキーを押します開くとボタンアルトプラス、A タブキーを押します。カッコカッコボタタタブブブキキキーーーををを押押押しししますスリーがはまりますすすここまでで一回りしてきました。フォーカスされているところを確認するには NVDA キーのタブでしたね。 フォーカスの確認をしてみたいと思いますこのリンクをクリックすると再生が始まりますツリービュー項目フォーカス選択20の20のレベル0ツリービュー項目と読み上げてこのリンクをクリックすると再生が始まりますという項目のリンクを読み上げていますツリービュー項目については上矢印と下矢印キーで確認することができます 念のために一旦ホームキーを押してこのツリービュー上の一番目に移動しますコンテンツにとる1の20のレベル0はい下矢印キーを何回か押してみましょうかナビゲーションにとる2の20のレベル0ログイン3の20のレベル0詳細検索4の20のレベル 0NV サポート5の20のレベル0 ホーム6の20のレベル0ニュース7の20のレベル0 NV サポートについて8の20のレベル0このように一つずつリンクをたどっていることがお分かりになると思いますさらに読み上げたリンク名の後ろに何項目目の何項目目というような形で数字を読み上げています今回このページの例でいくと ニュース7の NV サポートについて8の20のレベル08 の, の25と言ってますかね英語の表記なので8スラッシュ25つまり25個分のリンクのうちの8個目のリンク項目ですよという表記となっていますこのツリビュー項目を上下アジェル式で移動していって エンターキーを押すとそのリンクの部分をクリックしたりまたはリンクの上にフォーカスを移動することができるようになっていますエンターキーを押すとクリックと同じ動作が発生します一方でタブキーで移動というボタンまで移動してエンターキーを押すとそこまでフォーカスを移動するだけとなりますクリックは行わないということです今回は このままエンターキーを押しますこのように NVDA のリンクをクリックして NVDA のページに切り替わりましたページが切り替わりましたので改めて要素リストを確認してみたいと思います NVDA キーを押しながら F7 を押すとレベル0と読み上げます今度はシフトタブを一度押して種別というところをリンクではなく見出しに変えてみたいと思います下矢印キーで見出しに変えました ここでタブキーを押すと一覧表が作成し直されています。スリービューパーソナルツール1の3レベルツベ念のために一旦ホームキーを押します。はい、一番上に来ています。ここから下矢印キーを押してみます。セクション2の3レベル0。セクション2の3。これはページ上のセクションの部分ですね。まあ、上を押すと。パーーソナルツール1の3レベルツベ パーソナルツール 1-3 と、えー。3項目見出しがあって、2番目は、セクション。そして3番目は、NVDA3-3 レベル0。NVDA というところで、ここまでだと思います。下矢印キーをこれ以上押しても何も読み上げないということですね、えー。この状態で、この NVDA で Enter キーを押すと、NVDA 見出しレベル1。 えー、一発で NVDA 見出しとというところままでジャンプしますこの NVDA キーを押しながら F7 の要素リストの機能はページのアウトラインいわば概略を知るために重宝するコマンドといえますどのようなレイアウトになっているかわからないけどとりあえず見出しやリンク またはランドマークの一覧を確認したいという時にまずこの NVDA キーと F7 を押して一覧表を作成して確認すると、えー、上下矢印キーでツリビューを移動して読みたい部分が見つかったらそこで Enter を押すというようなやり方が Web コンテンツの内容を効率的に把握するための方法と言えるかもしれません いろいろな使い方があると思いますので活用されてみてはいかがでしょうか次回では今回 NVDA コマンドあるいは Web コンテンツで説明できなかった事柄の残りについて説明します具体的にはテーブルのナビゲーションその他ホーム入力フィールドの ナビゲーションについてご紹介したいと思います例えば名前やメールアドレスやその他の情報をパソコンから入力しなければいけないようなページまたはページの中のフォームといいますけどもそのような部分ではより多くのコマンドを覚えておくと便利ですただ普段の場合は 今回までのコマンドで十分かとも思います。適宜ご活用ください。以上で第13回 Web コンテンツにおける NVDA コマンドの応用的な操作。未読と既読リンクへのジャンプ。リスト要素へのジャンプと確認。ページの全文読み要素リストを使ったアウトライン表示について終わります。それでは。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 w w w n v s u p o r t o r g です。ツイッター ID は NV アナウンス NVANNOUNCE です。